Inzwischen ist Hiromi Fuluta alles andere als isoliert. Sie hat Kontakt zu vielen hundert Flüchtlingsfamilien und erfährt große Unterstützung der lokalen Bevölkerung in Miyazaki. Sie ist ständig bemüht, ein Bewusstsein und Akzeptanz für die Flüchtlinge des Supergaus zu schaffen. Oft spricht sie auf Veranstaltungen und in den lokalen Medien ist sie schon eine bekannte Persönlichkeit. Ja, das heißt, das ですね、避難されている方がいるっていうのは、知らない人もたくさんいるんで、そういうのをすごい前向きに伝えれたらいいなと思って。記事をきますので、よろしくお願いいたし ま, いま し, いします。地元のテレビ局で、テレビ宮崎の報道に所属してます、岩切と申します。あの、皆様方が抱えていらっしゃる問題、あるいは不安をですね、あの。 メディアとしていかに伝えていって、風化させないことがやはり重要じゃないのかなと、まあ今日改めて感じました。三日目の卵について書かれた新聞記事。はたくさんありますよ ね,、はいはい、ね。いっぱいあります。こ ん, んあのその一枚じゃなくて、ね、例えばあの。副代表の宮下さんが短歌の歌人ということで、これは今年のお正月のすごく大きな記事ですね。 自主避難者の人が宮崎でこれだけ広がってるとかつながってるっていうのは こ, うこっちの方だ九州ぐらいまでだと記事とかで出るけどその自分たちのふるさとである東日本の方までは行かないですね、うん、なかなか。うんああ で, ねうん、でもこ れ, これはその、えー、と共同通信さんっていって記事を書いて多分いろんな新聞社にこう買ってもらうっていうか、えー、なので、うん、結構あのいろんなところに。 福島でも、うん、あのせてもてらっ た, みたいな、ね、私たちみたいな存在を知ってほしいしやっぱり宮崎の人にも、ね、原発のことだけじゃなくてどうしてこういう世の中になっちゃったのかなっていうのをやっぱりみんなで考える世の中にならないと何も変わらないと思っててだからテレビってやっぱり一度にたくさんの人たちにこう発信してるねおじいちゃんから子供まで男の人も女の人も。 ウミガメの卵はそんなに何なかこう神経質なヒステリックな集団じゃないというかまあこうかはい。 やっぱりその、あとは一歩避難したくてもできない東日本に取り残されている人たちの気持ちを思うと、やっぱりこちらでこう楽しく、優しく、明るい発信をしていくことで、その人たちに何かの支えになったり、気持ちこういつでもこっちに来ていいんだよっていうのができればいいかなと思ってます。 Von Hiromi Furuta reichen bis nach Tokio. Hier sprach ich mit einer Mutter, die gern nach Miyazaki evakuieren würde, aber wegen ihrem Mann in Tokio bleibt. Ich traf einen Vater, dessen Frau und Kind in Miyazaki sind und der seinen Job in Tokio nicht aufgeben möchte. Name i a r Miyano Mika. Ich bin 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海の卵は夏休みにそのつなげてくれた人につなげてもらって初めて宮崎の空港に降り立って宮崎なんて何の縁のゆかりもない宮崎空港に降り立ってもうポツンってその家族3人だけで全然見知らぬ土地なんだなってもう急にすごい不安が襲ってきてその時にウミガメの卵のひろみさんの方から連絡をくれて。とりあえず明日 九州電力宮崎支店に行くけど一緒に行くみたいな感じで私も 何, 何が何だかわからないままにとりあえずじゃあ行ってみようと思ってすみませんえっと飛び入りで参加してしまいました私は東京から、えー、一時避難で夏休みを利用して子ども2人を連れて東京北区から参りました宮野と申しますえっとこれから先のことを考えた時に皆さん もちろん、九州電力さんだけの力でお願いしますっていうんじゃありません私たち市民も私も東京からですがの運動を始めたいといととうことで夏に去年宮崎に行った時にあの無理って子どもと私と全部検査してもらって甲状腺が何か今現在も何もなかったとしても今現在のデータが欲しいと思って検査してもらったらその時子どもたち2人とも選手用甲状腺っていう もう出てて血液検査は異常なかったんだけどもなんかこうプ チ, チプチってちっちゃいのができてるって言われて主人や学校やあとは主人の両親にも検査結果は伝えたし子どものそういうデータだったりとかを見たら主人も心が動くだろうなってずっと思ってたんだけども。ででもお医者さんが結果観察でいいって言ってて言るし すごくく絆が強くてお父さんだけ東京に残って子供だけ宮崎で暮らすっていう選択肢 も, もう最初はずっとそればかり考えてたしそうなるって思ってたんだけど、うん、私の思いはやっぱり家族一緒に納得して主人も主人の両親もみんな一緒に安全なところに行けるならいいんだけども、うん、その思いはずっと3月の時から。 今になっても、うん、消えない消えないし毎日だから寝る前にそのことを考えてあもうやっぱり明日飛行機に乗って宮崎に行こうとか喧嘩になっちゃう<笑>その話またでも行けばいいじゃん母子であ東京にいて動けないならできるだけのことをしようって言ってそのお野菜 も, も月去年の3月からずっともう 顔のわかる京都 の, その昔からお野菜作ってるお友達って紹介された人とかあとは顔の分かってる宮崎の、まあ、串木の人からこう野菜を取り寄せたりとかもう神経質なぐらいお部屋を掃除してた時もあったけどもできる限りのことをすればできるはずだって。 住んでいる、えー、鉄朗といいます。これがあの家族の写真です。子供は今あの5歳の男の子です。あのユーロといいます。あのー、まあ3月11日に、えー、地震が起きて、でその後あのまあ福島の原発事故が起きて、でそれでえっ、ー、と3月の15日にやはりその原発事故の影響がよくわからないと。 であのすぐには危なくないかもしれないけど特に小さい子どもにとっては5年後10年後に影響が出るかもしれないっていう判断をしてまずはあの妻の実家の宮崎に妻と子どもを避難させることをあの、まあ、決めましたあの例えばテレビとかのマスコミは、まあ、大丈夫というふうにあのその時はこう言っていましたけど あの例えば奥さんの友達とかいうところであのやはり福島は本当は危ないんじゃないかということを聞いていて、えー、私の実はあの職業は金融のコンサルタントでリスク管理が専門ですでリスク管理というのは常に最悪の状況を考えるであのそういった状況がわからない時は常に悪いこと一番悪いことを考えて で今回の場合は子どもを一番に考えるですぐに影響がないかもしれないけど5年後10年後に影響がもしあるかもしれないと判断したのでそれであの子どもとあと妻をその宮崎に避難させるというあの決断をしましたで私の方はまあ仕事があるので、まあ、すぐに東京を離れることができないので それであの、まあ、休みを取ってあの宮崎の、えー、妻と子供に会いに行くっていう生活をこの1年間ずっと続けていますであの将来的には私もやはりもうたとえ職業が変わっても東京を離れて宮崎に行ってで一緒に生活したいというふうに思ってますでただななかなかその 友人のそのと話していても、理解を得られない、東京は本当危なくないんじゃないかと思っている人たちも多いので、理解を得られないことも、今でも多いです、それは。まあ、その近所の仲がいいお友達とかに、ベビーがまだ生まれたばっかりの友達もいて、もうとにかく逃げてって言ったけど、本当にその近しい人だけね、でも、なんか何言ってるのっていう。 みんないるし大丈夫だよ多分普通の人はもう全く普通に日常を送ってるし相変わらずテレビではバラエティーばかり流れてるし普通に思わされてる普通の毎日、まあ、今までの経緯があってその原発が福島に作られましたけどあのその福島の作られた電気っていうのは実はこの首都圏の東京で使われています ですのであの我々はその、まあ、被害者でもあるんですけど同時に福島の人たちにとっては加害者だと思ってます、えー、と宮崎はあの、まあ、大きな産業とかはないとは思うんですけどただあのきれいなあの青島とかの海もありますしあと山もあの霧島とかあのいうのもあるのでとてもだから自然に恵まれたあの生活しやすいところだと思ってます。 なのであの子供を小さい子供をそを育てるには、ととてもいいい場所だと思います宮崎にいる間は、夏も冬 も, もすごいよくしてもらって、麹島に連れてってもらったのもひろみさんだし、元旦の、2012年の元旦にいる間にも、麹島にまた連れてってもらって、元旦の麹島の海に、子どもたち入って、<笑>なんかあったかかったから。 宮崎の空もすごい全然こんな東京の空と違ってもう曇ったって思ったら晴れて晴れたと思ったらまた雨降って虹が出てみたいなあの生きてる感じの空がすごいすごい素敵だなって思ってなんかすごい宮崎にいると生きてるっていう感じがするのんだろう<笑>また宮崎で待ってますはい行きますよ崎<笑>皆さ崎 おやすみなさい。伝えます。ありがとう。ありがとう。藤田秀典。三十三歳です。藤田和子です。年は三十三歳です。 宮崎には去年の8月に来ました、ねえー、僕の地元は福島県の郡山市というところで、えー、震災後すぐにやっぱり放射能の影響であの安心して生活ができないと思ってすぐに福井県の方に避難してでサーフィンしたくて。 宮崎に移住しましまた福島に行っても畑をやってたんだけどこれからこう畑を作るのもちょっと難しいしサーフィンするのにも海入れないからどんどんこう前向きに考えてったら移住した方がこう役目で福島に何か食料を送ったりとかできるのかなってだんだん思うのでて私は移住をだんだん。 宮崎はすごく気候も良くて、もうで食べ物も美味しいし、うん、すごい最高の所に来れて良かったなぁと思ってます川も海も豊かで、山も近くにあって、で風も気持ちいいし、もう海岸線走ってるだけで、もう南国な感じが大好きで、もういるだけでなんかハッピーみたいな。<笑> 忍乗りで。忍<笑>乗り。よかったよかった。マ<笑><笑>ーティンケです。こちらクミコ、サイカ、a ロス。もう一人いるんですけど息子さん、<笑> 2歳半なんですけど<笑>長男。ユキナガです。こんにちは。ユキナガ、say hello。 <笑><笑>えー、しぶきたけしです、えー、妻のあけみ、えー、息子2歳のかえりです<笑>、えっと、花, 花で、えっと、2歳でもう一人上に4歳の男の子そらがいます宮崎に来たのは5月の上旬うずんですもともとはどこにもともとは茨城県です福島 とけあ県境なってる町です。昨年の8月に、えー、千葉県から、えー、こちらの宮崎に、えー、妻の母親の関係でが実家に家があるので移り、えー、ました。えっと去年の3月15日に福島県いわき市を出ましたで。 えっと、とりあえず車に詰めるだけの荷物を積んで飛び乗って 福, 岡あ福島空港に行ってその後、えっと羽田に飛んで1泊してそれから宮崎の空港に着きましただから16日に着きました。 旦那の、えっと、実家が宮崎市、宮崎の日南市だったので、とりあえずも逃げれるところだったら、どこでもと思って来ました。あのまあ、子どもがまだその時1歳だったということもあるので、えーまあ、放射能による、えー、内部被曝の問題ですとか。自分たちの住んでるところがもう高いっていうのは。 ちょっと不安ですよ、ね、子供が1歳で歩 き, 歩き始めて葉っぱとか落ちてる葉っぱとか石とか拾って口に入れたりとかするのにそこに見えない放射能がついてるっていうのが、えー、ま常に不安な日々を送っていたので、まあ、そういったことで、まあ、宮崎に実家があるということでこちらに来ました爆発があってえっと思ったんですけど。2回目の 僕、でかくたんだけど帰ってきたらまたバカさってよって言われてえまたけと思ったんですよね。と思ったんですよね。それからも う, もう出るべきだなと思ってて何人にも言われたんですけどいや日本人ってに逃げることしないんだって言われた、うん、それは理由がないと思ってるんですよね。うん、まあとりあえず今まだみんないるんですよね。 向こうまあ人それぞれですよね。だってみんな同じ情報とか手に入れるからさ、判断ね人によってでもまあ我々から見るとうちらの見てる情報で、うん、<笑>んでそのまま子供一緒にいるのはちょっと理解できないですね。<笑>やっぱりねあの 兄弟とか親はまだ福島にいるんで、あの会いに行きたいっては思うんですけど、でもこの子たちを連れて戻れるかどうかっていうのはやっぱり戻りたいっては思わないです。うん、矢崎はどうですか？あもうすっごいところ、<笑>あの避難してくる時はやっぱりすごくなんだろう精神的にもうしんどかったんですけど、こっちに来て。 人と自然にすごく癒されて、おかげで元気になったっていう感じがすごくします。はい、やっぱり子育てするにはあの最高の環境だと思ってます、うん。とりあえずちょっと兵庫県の方に友人、主人の友人がいたのでこちらの方に避難、1年間近く避難していました。あのどういうところがいいかなと探したんですよ。それで、まあ あの何箇所も気にしたんですけど縁が綾賀町があったんですよあのお住まいと偶然に仕事も見つかったんですよはいだから綾賀町になりましたどうですか綾賀阿賀町はとても好きですねいはいやっぱり茨城に住んでた時と同じような同じように緑がいっぱいでとても子供たちにもいい影響かなと。 とてもいい住みやすい環境でとても嬉しく思っています。私宮崎県綾町の町長を説くってます前田稔です。綾町は自然が美しくて人情味が人情味が高くて、そして、えー、いろんなですね生活環境は整っておりますのでそういう町にぜひお越しください。 Ein Ausflug in das Städtchen Aya gleich neben Miyazaki City. Die Gemeinde mit etwa 7000 Einwohnern ist in ganz Japan für ökologische Landwirtschaft bekannt und auch bei den Fukushima-Flüchtlingen sehr beliebt. Hiromi Furuta macht hier ein Praktikum auf dem Bio-Bauernhof Hayakawa. Was Kadaewa? das dann Kadaewa. ist ist es es ist, ist die die Bröckkolli die heute Heute Tag Ich habe wenn es jeden ein Kadaewa. und für für für 電話がかかってきてメールが来てっていう毎日なので自分 の, の気持ちのリフレッシュとかにもなってるかなと思いますこんなに赤い葉っぱがついてちょっとかわいそうなんですけど<笑>こんなに一生懸命こんな太くなってこんな感じゆり、oh <laughs> <Yuri Hayakawa ėra> <re> so, はやかわ k ん w a 安心・安全っていうことと、美味しいお野菜が食べたいっていうことからスタートした農園ではあったんですけど、tatkräftig unterstützt Frau Hayakawa、まあ、彼女たちに対しては、できるところはあの、ずっと支援していきたいっていう。 Heute organisiert Umigame no Tamago einen Bio-Landwirtschaftserlebnistag auf dem Hayakawa-Hof. Das geerntete Gemüse wird als Spende in die Fukushima-Region geschickt. Sohn in a y a Schon mehrmals hat sie in ihrem Haus neu angekommene Flüchtlingsfamilien aufgenommen, solange bis diese eine eigene Wohnung gefunden hatten. Ich bin jetzt h a s e in i r e m eine u n g e n d e e n Ich i n j e t in d e Wohnung, d a s e in i e m h e i n i g e e w o h u n g g e e n haben. i n j e t in i e s s s e i i h r s e h n u a b e n Ich bin e t t in h r e m h a u dass sie i こちが広いので、板沼で結構、ね、広いからちっちゃいベ ビ, ビーマッサージの会とかヨガとかも少しできるんで集まってできるかなってあれあれあれあれあれううだから今一緒に子供さんが来てるのであんなお風呂もこんなおむつとかも<笑>ちっちゃいこの布おむつとか布おむつですね、うん、頑張ってますねあとそのみんなでやっぱりこう他のお母さんたちとかとこう子供たちがこう お互い助け合ってこう一つの屋根の下で協力し合って育てる環境がまあ多分息子のためにも私と二人きりで暮らすよりはいいんじゃないかと思ってくれたみたいで買ったんです<笑>あいい買い物できたんじゃないですか僕はそうです、ね、はいと<笑> こ, こら辺に段ボールでこう積まれてるのが支援物資っていってあの地元の人からの寄付のものお皿とか、まあ、こういうところにある野菜とかもそうなんだけど 野菜とかも近所の人が今持ってきてくれたりして比較的お金を使わないで済むような生活が皆さんのおかげでで e て。Mm. その集まるるとこをなるべく続けるようにしてあの今もう40回今日午前中南宮崎だったんですけど42回ぐらいの交流会あのでもう800家族以上の方たちが参加されてるんですけどこのセシウムの問題っていうのはみんな不安がありますから、まあ、私は先ほどお二人っしゃったよう に, 人, に人のそのセシウムに対する保障に対する捉え方っていうのは、まあ、非常に格差があるんですよね男女と男と女でも違うし子どもでも違うし。 でもやっぱり心配だという人はそれでは綾町 で, です、ね、安心して暮らしていただきましょうということの提供というかその気持ちはしっかり受け止めて努力せに行かんと私は思っているんです、うん、ちょっと思ってるのがよかったら町長さんとか、はい、向井さんを囲んで術さんとの懇親会がいい、はいはいね、一緒になってですね、うん、せっかく綾町を評価してきていただいた方々に。うんうん うわの印象を与えないようにその気持ちを持続している発表な環境づくりにはやりました、ね、はいは い, い、はい、ぜひよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いしま す, しします何かの地元の子どもの権利条約とかの何か関係でちょっとお話をする機会があって呼ばれたときにそこにこう座ってる人たちの顔がバーってあってで 見た時にああの人も知ってるし、この方も知ってるし、この方にも声かけてもらったし、この方にも助けてもらったしっていう人がたくさんその場に。いて、1年前は誰も知らなかったんですよ。どうもう放射能の問題からだいぶ離れてる、うん。自分が被災者っていう意識は全くない。去年の。 今頃は被災者意識がバリバリにあって私は放射能原発のことのせいでこうやってこっちに来たんだっていう被害者的な意識がすごい強かったんですけど本当とつなぎ役っていうか本当に避難してきて自分が被災者だって思ってる人たちがまだいっぱいいるしあっちでまだ東日本でこっちに来たいと思ってる人たちもいるからそういう人と宮崎をつなぐつなぎ役っていうか架け橋役というか橋渡し役。 っていう立場なんだなっていうのがだんだん見えてきたのが多分ここ二三ヶ月一年時間がでもかかりましたね。<笑>おお来ましたよこれが。今日はどうもありがとうございます。えっとここは。 宮崎市飛行場から南へ大体5分ぐらいのところですね場所は祖山寺木崎浜といいますここに毎年ア赤ウミガメさんが上陸してくれます昨日ちょうど赤ウミガメさんが卵を産みに来ましたちょっと赤ウミガメさんの足跡を見てくださいやっぱり全ての生き物さんが生きるを感じてる僕は生きたいんだと だからやっぱり海の近くでは産卵しないですよね卵を産まないですよねその理由は私が産んだ赤ちゃんたちが死んでしまったらいけないので赤ウミガメは人間さんの先生です卵のために安全な場所自分の子供を守るために自分の子供が一番大事なんだと自分たちの仲間が一番大事なんだとここに卵を産んだということがもうお母さんが守っているってことですねやっぱり東北の えー、皆さんたちもお母さんもお父さんもですね子どもたちは自分で守るんだ子どもたちにいい教育を子どもたちに全ての最善の環境を与えたいと思って宮崎に来たと思います宮崎に来れば絶対大丈夫ですどんな子どもも元気になりますどんな子どもも立派になります宮崎に来てくれてありがとうございます Meeresschildkröten von Miyazaki suchen die Flüchtlinge vom Fukushima-AKW-Unfall den sichersten Ort für ihre Kinder. Die Entscheidung, für ihre Kinder freiwillig ihre Heimat zu opfern, ist eine gewaltige Anklage gegen das japanische Atomdorf und ein Symbol einer neuen Zivilcourage in Japan. Möge ihr Mut und ihre bedingungslose Liebe zu ihren Kindern der Grundstein sein für ein neues Japan, eine neue Welt, in der moderne Menschen in Einklang mit der Natur existieren. 私はあの綾の隣の国富で生まれました国富と生まれこんなに田舎の自分のふるさとの近くでもう日本のいろんなとこからみんなの仲間たちが集まってきてすごく新しい風が綾の町にも吹き始めたのを感じています